ご注意ください。はい まもなく1番線に特急出町柳駅をいたします黄色の乗車駅三角印の2番から8番でお待ちください停車駅は鶴岡中小島三方